ししております肌の乱と申しますと申えー、今日はですね、あのーまあ、地元のね、えー、イベントっていうことであの我々スタッフも兼ねてやってるんですけども、えー、今日ね見に来てる一般のお客様これねあの我々としてあのチームに加入する唯一のチャンスかなと思っておりますので是非是非興味を持っていただいてあの毎週土曜日

夜7時かからですすねねてあのご存知の方いますか、ね、昔から肌の 人, 人はあの青少年会館なんて昔あの名前だったんですけどもそこでですね夜、えっと、土曜日の夜ですね7時から練習をしておりますので、えーまあ、遊びに気がてらあの全然私噛みつきませんので、あのー、見に来ていただいてですね、まあ、本当に遊びに来る感覚で来ていただければと思いますめっちゃ私が加入しますので、はい、どうぞどうぞよろしくお願いしますお待ちしております

はい、じゃあそれでは、えー、気を取り直して、えー、演武の方に参りたいと思いますよろしくお願いしま す, しますほっこの道より我を生かす道なし迷わず進めるこの道を

カドロランド2021『ワガメチ』。

すご<ス><ス>

You saw、so, s、so, u e s、so, u e s、so, u e s、so. u e

スイスイ

会場の皆様に感謝の気持ちを込めて礼ありがとうございました